はい、えー、シビックテックオンラインアカデミー第15回始めたいと思います。えー、コードフォジャパンの関です。よろしくお願いします。パチリパチリパチリ、はい。で、えー、今日はですね、あの、京都府から東さんにお越しいただいております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、東さん、先にちょっと簡単に自己紹介からお願いしてもらいましょう。はい。えー、っと、あ、スライドの中にあるけど、ありますかはいあ。簡単に。はい。はい あの京都府の東です。えっとはい、皆さんこんばんはこんばはんん、えっと。京都からと思ったんですが実はここ東京でして東京出張になったので<笑>関さんと、えっと、ものの数十センチのところで輪郭をやってますがです、ね、隣, で隣でやってるっていうまあそれはいいとして、えっと、今日はあの オープンデータと可視化ということで、あの私が京都府の中でやっている話、あの京都以外のところでもやっている話をあの、まあ、実例を踏まえてご紹介することで、皆さんも可視化を楽しんでいただけるといいなと思って、えっと、参加させていただきます。 じゃあ早速ですけれども、東さんの方からですね、簡単に今日のテーマ、オープンデータと可視化というテーマでプレゼンテーションをしていただいて、その後みんなで質問の方をしていきたいなというふうに思います。では早速、よろしくお願いいたします。はい、じゃあ画面を共有しますね。はい。 では、改めましてよろしくお願いします。で今日はあのまあオープンデータと可視化ということで、あとでちょっとご説明ある時間がいればいいですけれども、あの表紙に出しているちょっと熊のシルエットで、なんか文字がいくつか並んでるやつは、あの京都府の熊の目撃情報、これ10年分のデータのうち、目撃時の状況をです、ね、テキストで皆さん打って報告いただいているので、まあそれを集計してですね、 まあ、あの何が一番言われてるのかっていうのをあの可視化した例ですこれでまあ熊とか目撃は別にしてあの柿の木どうも、まあ、柿がすごいお好きらしくてですね、えっと、たくさん食べてるんだなとかあの皆さんどういった着目をしてえっと報告してるかっていうのをまあ口で言うよりもパッと見せたらいいねっていうのがあの可視化だと思いますけどもそれをオープンデータ である、まあ、京都府の熊野目撃情報を使ったら、まあ、こういうことができますよっていうのを、えっと今日お話したいのは、まあ、これにすべて尽きてるると言ったらおしまいなのですが、えっと、なんでこういったことをするようになったかっていうことをあの少し、まあ、アカデミーということなので、えっと、説明チックなこともありますけれどもちょっとご紹介できればと思います。で私自身はですねあの今 京都府に勤めていますけれども、えっと、大学卒業してからあの東京で民間会社であの5年ほどここにちょっと書いてます、投資家向け広報ですね、投資家の人にまあ経営の数字を教えたりとか、まあ、ディスカッションするとか、まあ、業界のトレンドみたいなのをお互い、えっと、まあ広報なので、社外の人から言われた話も社内に伝えるとかですね、まあ、そういったことをしてましたけれども。えっとまあ 長男ですね今男の子2人いますが上の子が生まれる時にちょっと考えるとこがあって、まあ、東京じゃなくて京都に住もうと決めて前の会社じゃ京都に住めないので、えー、と京都の本社の会社を探して、まあ、結果的にご縁があって地方公務員であるまあ京都府庁に勤めることになりました、うん、でその後まあ公務員ですので、まあ、いろんなあのキャリアがあるんですけども私の場合は えっと、広報とか秘書とか防災とかであの霞が関に1年出向した後に今情報政策ですけれどもそれが属している政策比較部というところに今いますでまたあの表紙のちょっとありますけれどもあの京都府の職員でもあり、えっと、2017年度からは京都大学の公共政策大学院で地方行政実務という、まあ、地方行政の現場でどういったことが えー、となされてるかということを、えー、と公共政策の大学院生、えー、と1学年40人ぐらいですけれども、えー、に対して、えー、と授業を、えー、今年で3年目になりました、えー、とシビックテックとのお付き合いという意味ではちょうど政策企画部に配属になってからこの世界に、えー、と来るようになったんですけれども京都大阪なら、まあ、関西の、まあ、関西で結構あの 鉄道も結構つながったりとかするのと人の行き来がやっぱあるので、えー、っと京都だけではなくてですね大阪とか奈良にもお邪魔していますで私ですねあの今日みたいな話をすると IT の人ですかってよく聞かれるんですけど私のアイデンティティはこれですあの、まあ、周りは京都ではないんですがちょうど今日ですね7月31日まで7月いっぱい京都で開催されている祇園祭り に京都府庁にあの転職してからずっとお手伝いをしていて赤丸でちょっと入ってますが、うんまあ、33基もありますけれどもそのうちの北関の山という7月24日の後祭りの方に巡行に参加している、えー、と歴史は650年ぐらいあるそうですけれどもそのこのすごく豪華な、まあ、これ山なんですけれどもそれを引っ張るあのメンバーの1人として参加をさせていただいていて今年はちょうど祇園祭1150年。 っていうまあなんか節目の年ですね、まあ、令和元年でもあり、まあ、1150年の節目ということであの非常にみんなとあのなかなか暑くてしんどい面もあるんですけれどもやっぱり京都のまあ伝統文化でもあり、まあ、今もまさにまあ進行形で文化を作っている本当に、うんまあ、公務員だからこそかもしれませんけれども、うん、なんかそういう京都に住んでいて京都のしんどいというか京都が何で京都なのかみたいなことを考えられる。 ものに実際にに参加するっていう意なこういうあのお祭りとか神事とかですね、そうして経験できるものっていうのを私、すごく好きでして、うん、そういったものがあの今日というのはたくさんあるなというのを、うんうん、あのしてもう13年目ですけども、すごく感じているところです。まあ、皆さんもまた来年も1151年目の祇園祭ですので、<笑>まあ暑い中ですが、よろしければお越しください。 であの今日お話しすることはあの、うん、先ほどの表紙にあったことでもありますが、オープンデータと可視化でて、こ、まあ、言葉で言ってしまえば簡単なんですけれども、うん、それについてお話しする際にあの、理解として2つあると思ってます。で1つはまあ標準的なあの、オープンデータってこうで、可視化ってこうで、この関係はこうですというのをご理解いただくと、ああ、よく分かりましたと、じゃあ、あの面白そうだし、やってみようというのをぜひ皆さん、持って帰ってくだいというのが1点。うんうん でもう1点目は、ですね、これ、まあ、私がこういうところに興味を持ってやり始めたことにもなるんですけど逆説的な理解ですねあのな、なんでオープンデータが必要なのみたいな話、よくあると思いますけれども、それはあの、まあ、難しいこともありますけれども、可視化をやってみるとあ、やっぱオープンデータじゃないとダメだよねっていうのが。 概念的な話ではなくて、あの実際に手を動かして、データを扱ってみて、それを具体的な方法として、確かをしてみると、うんうん、あオープンデータで言われてることって、こういうことなんだなっていうのが、あのよく分かりました、よく分かったからこそ、これは京都府であれば、京都府でこれしないといけないなっていうふうに思って、今、進めていると、うんうん、そういったことをシェアできればと思っています。 でまあ、その延長線上にです、ね、あの若干センレティックになりますけれども、あのー、私をはじめ12人の13人かなと方と一緒に最近こういう伝わるデータビジュアル術という本をあの出させていただきましてその中で今日もちょっとあのツールとして使っていますタブローというソフトをえっと私担当させていただいてえっとやってますのであのもし書店等でご覧いただく機会があればぜひご覧ください。あのこれ えっとは1つの例ですけれども、他にもこの手の可視化とかですね。といった本が最近すごく出てくるようになりました。うんうん、これがやっぱりあのこの手の、まあ、手法とかですね。これで何をしようとしているかということに、皆さんすごく注目が集まっていることの少佐になってまして。うんうん、あの私が始めた時はなかなかこう。この手のものが全然なくてですね。いろんな人に。まあ今回一緒に本を書いて。 一緒に書いた人たちにも教えていただきながらやってきたわけですけれども、これから取り組む際にも、ですね、あの非常にまとまった形で、えっと、取り組めるんじゃないかなというふうに思いますなるほど。で、そうしたとあに、まあ、あの可視化っていっても、あのやってることを見れば、ですね、先ほどの表紙の熊みたいな話のように、やってることを見れば、ああ、なるほどってあるんですが、よく考えると、結構いろんな要素が含まれていてですね、うん、まずそれは一旦 あの頭の中で整理する必要があると思うので、ちょっと難しい話からいきますけれども、うん、同じ可視化、あるいはあの最近では見える化とかですね、言うと思いますけれども、それはあのいくつかの要素、あるいはここで言ってどういった時に使うかということで整理すると、えっと、理解しやすいかと思います。であのよく言われているのが、ここで3つありまして、探索、分析、まあ、表現伝達と言われているもので。 はい、あのそこにそれぞれ探索であれば何かを発見したり整理するとかですね、分析であれば、まあ、これ、多分データ分析のイメージに近いと思います、うん、でまたあの見える化とか可視化とか、何かをアウトプットするみたいな話であれば、それを表現伝達といったようなことを通じて、みんなに共有しよう、あるいはそれをもっと強くあの意味を込めれば、データを可視化して、それをもとに意思決定しようというような人を何か動かしていく。 とい う, ような最後にも使われると思います、うんうんうん、でそれをあの先ほどの本の中であの私執筆する時のポイントとして置いたのは、まあ、ツールとしてはタブローという可視化のツールを使っていますけれども、うん、あのそれが、えー、と3つ種類の要素で分かれている可視化を、えー、とタブローを使って今回の場合は京都の観光客数をデータ使っていますけれども、うん、そこで何が分かるかこのデータを触っていくことで何が分かるかっていう探索の要素 それを分析して分かったことをよりあの細かく見ていくこの場合は月別とかですね京都全体ではなくて地域別に分かれてそれが月別にどういうふうに推移しているかそれがどういう違いがあるかどういう特徴があるかということを分析するフェーズそれで分かったことを最後、うんえっと、この場合はタブロの場合はインターネット上でブラウザーであの私がやったことを皆さんにも今日同じようなことができますのでそれを、えっと、皆さんが 同じように触っていただけやすいように配列を考えるとか、まあ、色合いを考えるといったような表現伝達に関わるところを同じツールの中で一貫して行えるということをお示したつもりですのであの実際の本の中身はですねなんか手順みたいなことに見えるかもしれませんけれどもその手順を踏むこと自体に今申し上げた探索分析、まあ、表現伝達というようなあの局面あるいは要素があのまあ自然に組み合わさっているというかですね は、えー、可視化の中で、えー、と皆さんが、えー、と意識するあるいはしないにかかわらず行うことであると思っていますですのであの注意していただきたいのは、まあ、タブローなり何かのソフトを使うというので IT 特有なのかというとそ こ, こではないというのが一番重要ですなるほどあの、まあ、表現であの伝達みたいなのがあるので何かをあの派手にしようと か, です、ね、なんか目立たせようみたいなこと でではないっていとうことにも注意が必要ですそれはよくある数字が一人歩きしてるみたいな話で、うんうんうん、データ嘘はつかないんですがそれをあの何かねじ曲げたりとかあのせざる使い方をしてしまうがちなのでそれはソフトウェア全般言えるかもしれませんがえっそこが、えーとまあ、IT の方の話に 着目してていくくとそそっちに行きますすけれどもそうでではなくてですね皆さんもああ、なるほどなと思うときのああ、なるほどっていうところに、うん、あのそれはあの可視化であればそれでそれを見てどういうことなんだろうなっていうふうに思っていただくようにしぬ、うんまあ、けるというか、まあ、そういうふうに宙を引くような、えっと、まあ認知的なというかそういう相手はちょっとまた別の分野のスキル的なものが必要とされます。うん、具体的に言えば例えばば例色とかですね グラフの選択、形によって、はいはいはい、どういうふうにその、えっと、数字の意味を読み解くかみたいな、えっと、そういったここに書いているおっとなるかのメタ理解と呼ばれている、うんあのまあ、皆さんも感じていることでしょうし、はい、それを多くの人が思っていることを素直に表現するために、うんまあ、使いやすいツールを使うというふうになっていると思うんですけれども、うん、最初に必要な理解は、IT ではなくて、可視化に基づく、まあ、我々の認識、な認知能力を、うんえっと どういうふうにうまくそのデータを理解することに使うかっていうことが重要だと思います。で、あのそれを使って、じゃあ見せていって、あ先ほど申し上げたあの共有しようとか、何か意思決定をしようみたいなときによく出てくるアウトプットした後に、うん、じゃあどうするか。 ここで書いてますように、まあ、やっぱ同じ情報を見て、じゃあこれ、この議題について話して、何かを決めましょう、みたいなことであれば、これはもはや IT とかではなくてですね、あのファシリテーションと呼ばれるようなもの、あるいは場作りといったような、みんなで議論をして何かを決めようということにために使うものであったりとか、まあ、意思決定ということであれば、この数字を見て、これがどうだったかというのを評価をして、じゃあ次どうしましょうであれば、あの行政の皆さんでもあのなかなか苦労すること。うん そうですけれどもいわゆる PDCA の話の中にうまく組み込んで可視化を使うというふうな何にとってこれが使われるべきかそのためにどういうメタ理解が必要かということが何よりも重要であります。ですのでツールの習得というよりかはどちらかというと同じデータで何ができるかいうのどれだけ考えられるかということが一番重要なポイントになると思います。 でそういったことがですね、あの端的に最近出てくるのはコード・フォージャパンでもそうだと思いますし、これあの多分皆さんご覧のあった方いらっしゃると思いますが、平成最後 の, あの夏季講習、関さんもこれね、登場されてったと思いますけれども、こういうあのグラフィックレコーディング、あファシリテーション・グラフィックといわれるような、うん、あの別にデジタル的なものじゃなくて、何かの議論なりを可視化するという、うん、可視化です。 ですので、これ、YouTube から参考にさせてもらってますが、ファシリテーショングラフィックって何かって言ってるときに、ここに書いてる結び関係づけるとかですね、まさにファシリテーションといわれる要素を何で実現するか、その上にちょっとグラフ的なものがあったりとかですね、俯、う、瞰、ん、するとか、どう把握して何をどう書くかみたいなことが要素としてありますけれども、たまたま IT のツールのソフトウェアを使うっていうものか、あの マジックを使うのかその他のものを使うのかっていうのがツールの局面だけであってそれが必要とされる本当に必要となる要素はそうではないということはコラグラレコのやつですけども、うん、もうご理解いただけるんじゃないかなと思いますそうしたときにですねじゃあオープンデータと可視化っていうのがどういうふうに結びつくといいのかっていうことをあの今以上の可視化の 要素で重要なポイントをもとにお話をしますと、これも先ほどの本の中にですね、少しコラム的に書いていることでありますがあの、全国の自治体、最近6月になって、あの内閣官房さんがあの取り組み済みの数字をアップデートされて、今、三十数パーセントになっていると思いますけれども、その中であの見てますと、まあ、京都府もその一つですけれども、そのオープンデータを出すだけはなくて、ですねその内容をよく理解。 よりよく知ってもらうために、まあ、あのそれぞれの自治体でですね、自分たちが持っている情報を可視化をするような取り組みが、あのこちら並んでいるように、札幌市さんとか横浜市さんとか奈良県駒市さんのような団体さんでもあの行っているっていうのがあの見て取れます。これがあの、うん、まあ、まだ多分500いくつのうちの4とか5とか。 まあ、満たないぐらいの話ではありますが、それぞれやられているあのページをご覧いただくと、ですね何を考えているかっていうのが、やはりあのご覧いただけるかと思います。これ、は札幌市さんの話がたくさんありますし、この浜市さんでも、要は自治体で何にあの興味があって、ですね何を知ってもらいたいか、それをこういうツールでよりよくもっと関心を持ってもらいたいという意味でされていると思います。はいはい、のねあ 1965年、1970年代以降、ものすごい勢いで人口が増える、まあ、これいっベッドタウンとしての町 の, の成り立ちを表している端的なものでもあり、ただ若干これ、中期すると、おそらくこれ、積み上げグラフになってますけれども、うん、の表現の方うが、まあ、これはこれでいいとしてですね。うん この中でどういう変化が出てるかっていうのはまた別のグラフと組み合わせるとよりよく分かるんじゃないかとかですね、うんまあ、そういったことも、うん、あの同じように思ったりもしますけれども、ひこまちさんで何を示すかっていうこともあの分かると思います。そんな中で、まあ、京都府は今20ぐらい、そういう価値観を作っていますので、またご覧いただければと思いますが、あの京都府の中で思、えっと、っている活用、まあ、これはオープンデータの活用にもなると思いますけれども、一つはまあ、 えっと、地域課題解決、アイデアソンとかですねハッカソンというもののとに、えっと、地域の情報を分かっていただくために、こうした可視化のものを作って、皆さんにご覧いただくというような使い方、あるいはこの後少し出てくるかもしれませんが、まあ、大学の教育活動にも、あるいは京都府のオープンデータのポータルサイト、あの大学生、まあ、京都学あの街と言われているぐらいで、非常に多くの学生さんのアクセスがあるのが分かってます。そうするるとと彼らににって何に関心があるのか ということも、やはり実際に大学の、まあ、教育の場面でですね、えっと、取り組む必要があると思って、えっと、私の場合はまあ京都大学の公共政策大学院で自ら授業をして、一緒に取り組むうようなこともありますで。あとは先ほどの生駒さんの話でちょっと申し上げたように、京都の、まあ、今を知るためのデータとして、えっと、人口の移動の状況とかですね、あと全国で今始まっていますが、犯罪の発生状況ですね。警察庁さんが 昨年度のラウンドテーブルオープンデータのラウンドテーブルの中で取り組みを開始された、えっと、各都道府県警ごとの犯罪発生状況のデータも可視化をしています。あとは統計と一緒に、統計のセクションと一緒に作った、まあ、産業の中、でも先ほどの祇園祭りの話でもないですけれども、京都に特徴的な産業の特性は何かというようなことも可視化をしてみたっていうのがありますし、先ほどの熊の話はですね、あの京都府が。 あの特徴的にたくさんあの市町村と一緒に蓄積している GRC のデータを使っているものですけれどもそうしたものを活用例としてご紹介をしているわけです。でそういうオープンデータの使い方と可視化を結びつける糸口は私はもうこの法律ですね皆さん何度もご覧になっている官民データ活用推進基本法の中の、まあ、11条がいわゆる 国及び地方公共団体はオープンデータしましょうねと言われているこ、記、うんうん、の中に書いていると思ってまして、その中のポイントは、この河川敷は、容易に利用できるという言葉です。で、容易に利用できるって、うん、あの実際、何の意味ですかっていうのをいろいろ調べると、あのまあ、いわゆるオープンデータのことですと言ってるんですが、うん、それは 内, 内容としてはいわゆるまあオープンデータの定義の中にも入っている、まあ、二次利用可能なルールを適用しましょうということです。うん まあはい、であのそうなんだって言うとそこで終わってしまうんですが私ここずっともやもやしていてですねもうちょっと調べると、まあ、時の法令というこれはまあ議員立法っていうこともあって、えっと、確か衆議院の法制局の担当さんが書いてる、まあ、法令の解説資料みたいな中を読んでいくとですね、はいあの容易に まあ、条文書を書いている部分で、オープンデータの趣旨が現れていると推測されると、またちょっともやっとする言い方を書いていて、そうなんだろうけど、もうちょっとよく考えないといけないかなというふうに思ってます。それを言うためにあのまあよく法律の世界で言われますが、形式的な意味と実質的な意味をあのよく理解して、この場合はーテて人は、 当て人というのはこの条文で誰が何をしないといけないかって書かれていることですと、まあ、地方公共団体というわけなので、うん、私、例れば京都府ですけれども地方公共団体が何を考えないといけないのかまず形式的に考えると今申し上げたような二次利用可能なルールを、まあ、この場合例えば CC バイトですね CC0 といったような二次利用可能なルールをそれぞれのデータにの特性に基づいて適用しましょうという話と。 まあ、それを機械判断可能なデータにしましょう、それはあの内閣官房さんのまあ資料によると、まあ、その意味はこういうことですということが書いてます。これは多分皆さん、あの各種研修とかですね資料でも言われてることだと思うんですが、よく考えると、ですねあの実質的な意味で考えると、これまあ先ほど申し上げた法律はまあ自治体がやるべきことはこれですというふうに書いてます。 でも、もともと考えてみると、オープンデータと誰のためですかっていうと、はいまあ、データを利用する側の話なんですね。うんうん、でか書いてる条文の意味は、自治体は構成をなんですが、それを実質化すると、結局、利用する側からそれをどう読み解くかっていう観点が必要だと私は思ってまして、そうすると、オープンデータして、そのデータをどう使うんだろうかとか、ですね、それで何がわかるんだろうかっていうのが、まあ、データを利用する。 まあ、モチベーションでもあり、使いたい人の考え、まあ、そこは自然だと思うんですけれども、そうであれば、データから知りたいことがあの、自分とすぐ分かるようなデータであってほしいとかですね、使いたいようにすぐ使えるようなもの、まあ、それが先ほどの、えー、と機械判読性だったり、えーと、二次利用可能なルールっていう中でも書かれてることだと思いますけれども、あのもっと踏み込んで書くと、あの分かるとか使えるとか。 ね。さ具体的にどういった形でできるかっていうのが、この条文 の, の中では言われてるんじゃないかなと思ってまして、うんうんうん、そのための方法はあの可視化なんだろうといたわけで す, ですので、まとめるとあの、法律でオープンデータは義務付けされて、さあ 100% 向かって頑張りましょうという話ですけれども、じゃあ 100% にすればいいかではなくて、もともと言われてることは容易に利用できるよう、 まあ、措置をしてくださいということです、うん。で、容易に利用できる、まあ、オープンデータしてくださいなんですけども、それは、まあ、この文字面だけじっと見ると、容易に利用できるって結構難しいそのままやって、あの、みんなできるかみたいな話でいうと、うん、やっぱ現実面なかなか難しいです。では少なくとも、少しでも容易に利用できるように、えっと、そのオープンデータを、やはり公開するデータを取り扱うために、 何をしないといけないかをよく考える必要があると思ってまして、それは私の考えでは可視化ではないかというふうに思ってますし、先ほど申し上げた他の自治体さんでもそういう取り組みを始めているのは同じような考えではないのかなと思って、こういったことに着目、注目しているわけです。したがって、京都府の本ームデータの可視化というのは、これ、ホームページにも書いている、カタログサイトの中にも書いていることなんですが、要素としては、 あのデータを公開するだけではないですという点と、グラフや地図を用いて分かりやすく簡単に操作できることが、まあ、誰でも容易にできるサイトですというふうに考えていて、その中で要素としては視覚化によって情報を整理しましょう、あるいはここちょっとイラスト屋さんで表現してますが、データを各自が触るということですね、お父さんが触る。うん お母さんが触る、お母さんは触る、多分皆さん、触ることによって着目するポイント違うと思いますし、まあ、それをまあこれ家族か3人でパソコンを眺めて見ることで、ああだこうだっていうことが出てくると思うんですけれども、そういったことを実現するような環境に持っていくことが多分求められると思っています。 でもう1つはあの、京都府のオープンデータだけ出すというわけではなくて、ここはリーサスと掛け算してますけれども、やっぱオープンデータだけではなくて、まあ、オープンデータ同士のマッシュアップだったりとか、うんうん、他のデータとの組み合わせを、あの京都府でもやって、それを使っていますということを示すというのが、オープンデータの価値をあの表現することとして、あの必要なことじゃないかなと思って、そういうのを試していくというのが、京都府の現状であります。うん でそういったことをですね、例えばっていうので、えっと、使ってみたのがあの先ほど、えっと、可視化のページの中で、まあ、アイディアソンの時とかに使いますよっていう話したと思いますけれどもこれあの京都府の南部のですね、あのお茶畑が広がっている僧楽東部でアイディアソンをした時のえっの、と、左側が可視化 の, あのものなんですけれども、うんうんまあ、右の方ですねあのお茶の産地ですと。で皆さん多分 あのお近くにスターバックスとかあるとです、ね、でこの抹茶は京都の抹茶を使ってるということなんですけれども、とかですね、まあ、あのその右にちょっと茶畑の絵がありますけれども、まあ、すごく特徴的な、えー、とすごい景色がいい、これ、日本遺産、まあ、景観遺産として指定されてるわけですけれども、うそうしたったりとか。 まあ、そういったものを背景に、下にちょっと記事と上げてますけれども、外国人にすごく人気ですと言ったような、あの日常を何かしらの機会で見聞きしている情報が、まあ、参加者の中では、アイデアソンも参加する人にですもともと備わっているもの方です。でオープンデータの可視化をすると、あのやっぱそれが一定確認されるわけですね。茶茶畑畑れいいいだだなななってううののががどぐらんろみた 地図上に赤く塗りつぶしたところは茶畑の面積、領域を示しているものなんですがあ、町の全体のこんなにもあるんだっていうのが分かったりとか、ですね、うん、あと下のグラフはあの他 の, あの自治体と比べているので、左側のグラフだけですけれども、この20年ぐらいでですねこの色別で例えば1番茶とか2番茶とか。あの 抹茶の原料は天茶と呼ばれているものなんですけれども、この緑色のところですけれども、うん、20年ぐらいで10何倍に増えたみたいなあの生産量がですね分かるように、まあ、これ、一種の統計データを可視化するということだけですけれども、この数十年でこれだけ増えている、うんで。ここにはちょっと示してないんですが、茶畑の面積は実は増えてなくて、ですねこの赤い領域はほとんど変わってないけど、作っているものが違う。景、う、色、ん、だけどもその後の後 ものが、要は、スタバの原料になったりとか、キットカット の, あの抹茶とかですね、今、京都なんか、コンビニとかお土産売り場行くと、ものすごい抹茶だらけになってるんですけれども、まあ、そういったものの中にどんどん出ていってるわけですけれども、原産地であるこういうあの地域では、その裏返しでどういったものを作ってるかがどんどん変わっているっていうのが、ういてもよく分かります。 でそうしたときにです、ね、あの一番面白かったのが、参加者の中でもです、ね、地元の方ですね、はい、地元の方でも、もちろん皆さん、普段 見, 見てる風景の中 で, で、なんか誰それさんが天茶の工場を作ったとか、そういうあの情報はあるんだけども、はい、マグロとしてこれ見せられるとあ、こんなに増えてたんだと。 いうのが、うん、ああ、なるほどな、と思ったのが一番特徴的で、うんあの、やはり、まあ、オープンデータのではないですけど、オープンデータで出して、それを可視化をして、皆さんにお見せすると、ああ、なるほどなと、まあ、新しい発見、うん、これ、両方の情報がここで繋がる。 経験を皆さんされたわけですけれども、それによってあの左側のデータを、まあ、ここでより親しく感じるって書いてますけれども、その意味がよりよく多分ご理解いただいているんじゃないかなというふうに思いますので、オープンデータ使い方よくわからないというのであれば、あのまずは、まあ、BI ツールと言われる、まあ、可視化のツールを使って表現してみるっていうことが、意外に自分たちの業務データも何を表現しているかっていうのが、案外理解 でできてなかかったりとかですね伝えるべき人たちに伝わってないんじゃないかということはこうした経験でも私はすごく感じていることです。ですがここまでが標準的な話ですが逆説的に話すとですねそこから先があのちょっと残念だったんですね。というのはそこまで分かるとですね、まあ、例えば行政の職員とかであれば関係者ですねそんだけ増えているのは何によってもたらされたか。もちろん よりかしもの消費者のニーズが高まって生産していると思うんですけど、それを加速するような取り組みを政策としてできたんでしょうかと、ここで店う転の増産はあったんですけども、そ, のさそれを支える支援策とか、その成果ってどういうふうになったんだろうっていうのが問いとして出たときにです、ね、ここ先大変で、あのホームページで調べると、まずそれにかかる予算がなんだろうっていうのを、の、はいはい、ページの片隅から見つけてですね。 その事業をどれぐらいお金支出しているんだろうというのは関係統計、まあ、これ、たまたま PDF でテキスト抽出可能だったんですがそ、そもそものメニューですね、事業のメニュー、どういった補助ができるメニューは、あるんだけど、紙にスキャンになってたりとかですね、うん、っていう、バラバラの状態であの点在してます、でかつ、これたまたま私は行政の職員だからかもしれませんけれども、こういう資料がこれを知りたいために必要なものであると。 いい う, うに理解するのが結構難しいんだと思います、うん、こ, こ, じゃあまあここをクリアしたとして資料を集めてじゃあそこから先ですねあのそれが本当に転写増産のために、まあ、新しい機械が必要なんですけれどもそのに使われたどうかがわからない、うんうん、でマクロとして予算増えた減ったはもちろんあるんですけれどもあのそれに関わっているかどうかのデータがない。 うん、あとはこれあの、そもそもおかしいなと思うんですが、あの実施要領ですね、ここで FAQ の中で、え実施要領に基づいてやっていますって書いてるんですが、実施要領そのものはなくてですね、一<笑>番気をつけないといけないのは、あのそういったものに使っているお金が、実施要領上は実は違う項目だったかもしれないので、ーデータの意味理解を丹念に考える上では、もしかしたら違うことで関連付け で可視化しているかもしれないので、えっとそういったところは確かめられないわけです。うんで。あるいはまあこういったデータがあったとしてもですね、あの PDF とか紙スキャンとかみたいなものにまみれていて、天気予報にも大量に貼って、多分多くの。 こういったことをされている皆さん、オープンデータでやるんだけども、えっと、大量に転記しないといけない、そしてくじけるということがやっぱあるんじゃないかなというのはすごく、これはあの大学院の授業でもの感じているところですけれども、まあ京、京都大学の学生さんですね、それよりトレーニングをした学生さんが、えっと、課題にトライしようとしたときに、やはりここがすごく大変ですということを。あの 多くの学生さんがおっしゃってるんですけれども、これはやっぱり行政側もよく考えないと、ホームページ出しただけ、あるいはオープンデータで出したということで、満足していてはだめなんじゃないかというふうに言っています。ということであの、オープンデータの可視化を通じて、まあ、あの標準的な、あるいは逆説的なお話した。 ししましたけれども重要なのは逆説的な話でして、今、エピソード的に申し上げたような、可視化いろいろして、いろいろ皆さんのまあ心を動かしたというか、ああ、なるほどなとなった後の話でもやっとしたように、じゃ あ, あ、皆さんがこうやってオープンデータで用意するデータが、職員にとってもですねそういったものになると分かっているのかどうかということですつまり、普段の業務でどれぐらいそのデータを使っているんだろうかとかですね。 えっと、可視化をしていくと、なんかここがよくわからないとなったときに、そこから先進めるのか、そういった意味で使いこなしているのかっていうようなことが分かります。ただ、これはある意味、チャンスであって、それがうまくできるんであれば、うん、行政職員にとってもですねそうしたオープンデータはすごく役に立つはずです。で、う、は、ん、そういったあのもう分析とか可視化いらないよっていうことであれば、えっと、そんな業務やめてしまえって思う。 のが私なんですけども、それよりよくわかるものであればそれを使ってもっと新しい政策を考えようとですね、そうするのが公民だと思うんですけれどもそうした時に今整理した可視化に情報の整理であればもともと業務データは整理できているんだろうかということを考えるきっかけですしあのデータを各自が触るというのがあの可視化の効果であればこれは自分だけで持つでなくてあの関係する人たちで使えるような状態になっているかどうかを考えるべきですし あの今それ他のデータと組み合わせないとよくあのこれが正しいかどうかわからないというようなものがほとんどだと思うのでそれを連携させてようということはあの最初から意識すべきことだと思います以上のようにまあ冒頭の話として申し上げたかったことは以上でありましてあの結局標準的な理解で可視化をご理解いただいた方にとってはあのどんどんやってみていただきたいと思いますで、はい それはもう本当に実践あるのみですね。まず2時間と書きましたが、それで使うツールを、えっと、タブローであれば、本当にオンラインのビデオですごく分かりやすいトレーニングメニューがありますので、それをまずしっかり取り組んでみる。あの全然焦る必要はなくてですね、えっと、あとでもあの、そういった機会があればお見せしますけれども、学生が最初取り組むとですね、最初からなかなかできません。 ただちょうど今日学生 の, あのレポートの締め切り日で、さっき関さんとちょっとチラ見してたんですが、やはりあの一定期間やっていくと、結構なものが作れるようになりますので、うん、これは実践あるとだと思います。うん、でもう一方で、逆席的なお話で、ちょっとあの若干ディスりつつ言いましたけれども、結局、可視化っていうことがこれだけ簡単にできるようになった今において、あのオープンデータ、何しようかなっていうのが、 最初は分かりにくかったかもしれませんが、そういった後ろの工程のものがですね、いろんなツールといろんな方法論が出てきた結果、なんでオープンデータして何ができるんだろうということがよくわかるようになりましたで。ここで言う言い方は何がダメなのか、こういうデータをふうに揃えておかないといけないじゃないとうまく可視化できませんよという意味で、初めてあのオープンデータのもやもやしたところですね。具体的に可視化ががううまくできないということとこ えー、とデータの中身によるものであれば、あるいはそういうデータがないということであれば、あのオープンデータで取り組むべきことはそういったことであるというふうに端的に申し上げられますし、それは先ほど、条文の説明で申し上げたような、容易に利用できるということを一体化するためにも、もともと法律上義務付けられているというふうに言い切っても、私はいいんじゃないかなと思ってまして、こうしたあの団体さんがどんどん 増えてくることをすごく期待して、えっ、ー、と、まずは二時間やってみましょうというふうに思います。えっと、冒頭の話は以上にします。<笑>はい、ありがとうございます。ええー、パチパチ。はい、大変わかりやすくまとめていただいて、ありがとうございます。えー、というわけで、えー、QA コーナーに入っていきたいと思うんですけども、私からもいくつか質問が。していきたいんですけれども、あの、早速チャットの方で、あの、質問入れてくださっているので。 えー、そちらから入っていきたいというふうに思います、えー。こちら、県政出前講座とか市政出張授業など、市民向けにありますが、そういうところでオープンデータは活用されてますでしょうかという質問が入ってますね、うん。残念ながらされてないですね。あのおっしゃる通りあり、それすごくいいことだなと思いました。あの一方で、多分あの。 こういうい出前講座的なもので、えっと、リクエストを受けていくときにいろいろ資料は用意すると思うんですよね。うんうん、あの冊子、もともと何かの事業の、えっと、冊子を持っていればそれを多分お渡しするでしょうし、うんまああのー、そ の, 時のえっの、と、参加される方の属性に応じてカスタマイズした資料を多分用意していると思います。うんうん、で、あのオープンデータの活用という観点でいうとその時にですね、おっしゃる通り 多分そういうことをおっしゃっていたいんだと思うんですけれども、うん、その時使っているデータも、あのうん、そのままお渡しする、お渡しするというのは、自分たちが用意するデータとしてはこういう表現ですけれども、いろいろ触るんであったら、ここに置いておきますよという意味で、オープンデータにしとくくというのは、すごく意味があるんだと思いますが、一方でですね、やっぱり行政の職員、真面目なので、しっかりした資料を作って、お渡ししないといけないと。うんうん 思ってしまうのが、あのー、もったいないですよね。うんうんうんそれはと。はい、いいことを伺ったので、はい、のどんどん使ってもらえるように、私も考えたいと思います。確かに、資料を用意してるわけですね。作ってるわけですから。うん。 あのコメント追加のコメントでもありますね、えっと、出前講座で話をしていることは、ほとんどオープンにできるものなので、うん、オープンデータ化できますね、うん、そ, うすねそうですね、確かにあのその時の感触も合わせて見れば、うん、そのデータを、まあ、グラフ化するのが可視化と簡単に言ってしまえば、その時使った資料の反響を見て、まあ、これはやっぱみ他の人にも知ってもらいたいみたいなことであれば。うんうんうん オープンデータにしてまとめていくと、それを見に行くとですね。あの、わざわざ出前講座を要請しなくても、そこで見れるみたいなことであれば、あの、それはまず最初の一歩だと思いますけれども、あの、いいことですよね。はい、ありがとうございます。皆さん、他にも質問ありましたら、ぜひ言っていただければと思います。 えー、そうですね、コメントで資料作成ついでにオープンデータか話きっかけにできますよねということでした。で、えっと、私から、まあオープ、そもそもオープンデータのところにちょっとあの話を戻したいんですけれども、なんか、その、もともとオープンデータ でこういうふうにこう理解を助けるとか、まあ、そういったその透明性向上とかそういう意義がかなりあったはずなんですけどどうもなんか日本でのオープンデータの推進の中ではなんか新規サービスを作るとかですね、うん、なんかビジネスに使われるとかそういった方向ばっかりでそのまさに誰がどう使うんだっけみたいなところがすごいふわっとしたまま。 今ままで来ちゃっったなといい う, うに思っていますで結構今のお話聞いてると本当にこうあの職員が使うとかその学生がその理解するために使うとかなんかそういう、まあ、別に新規サービスじゃなくてもどこの自治体でも活用できるようなあの利用用途を説明されているのがすごく印象的だったんですけどもあのその辺についてはやっぱあの まずはそういう可視化っていうところにフォーカスしてるのはそういう理由もあるんでしょうか。あおっしゃる通りですね。あのもちろんえっと可視化の技術そのものはすごく汎用的なので、うん、先ほど申し上げたいろんなツールが便利になっているっていうのは、うん、あの別にオープンデータなくていわゆるビッグデータと言われるものを手早くきちんと、うん、あのまあ取り扱うためにえっとソフトウェアが改良されて。 あ, のあたかも大量のデータを使っていないようにちょっと同じように使えるっていうふうに進化していると思いますしたがってあのオープンデータでできることはしたが方のビッグデータでも同じように可視化をする、うんうんうん、これがあるからオープンデータのような手前 の, あのボリュームだったりとかえっと更新頻度のようなデータでも同じ手法を使えば今まで分かっ あの見えにくかったこともしっかり表現ができるようになるという関係にあると思いますですので可視化をベースに考えるというのはあのあのオープンデータとビッグデータビッグデータの方がバズっているよねみたいな話が多分、うん、あのオープンデータのワーキンググループの中でもやり取りあったような記憶がありますけれども、はいはい、あのそこは連続的に考えれるところが多いように私は思っています。で あとは、行政職員がとかですね、うん、アプリにどう使うかみたいな話ではない意味で、うん、オープンデータをっていうのは、うん、あの多分ですねあの、オープンデータは今 2.0 時代になっているても、多分 1.0 時代の話が十分、多分総括といったちょっと言葉が強いですけれども、うんあの、これによって何ができたかっていうのがあんまり、えっ、ー、と、 ふんわりしたままですね、はい、2.0 の話が来たように思います。だから、えっと、自治体まだ 30.1% ぐらいであれば、うん、まだあの最初のステージは終わったと思いますけれども、これから取り組む自治体さんが多いときにですね、いきなり 2.0 の, あの内容をどう装備するかって結構しんどいことだと思ってます。うん、のみならずであればこそ、1.0 で言われているのは透明性の。 工場といったようなことがおろそかになるんじゃないかっていうのが非常にあの懸念されるところであのさっき関さんちょっとおっしゃったようにいろんなあの資料を一生懸命たくさん作るみたいな。 ことで、えー、とかえって見えにくくなるような行政のデータとか、えー、と政策の効果みたいなところをあの皆さんに共有するために多分情報公開だったりとかこういうオープンデータっていうのがあると思うんですけれどもそこがちょっと複雑になりすぎてるような気がするので、はい、まずは自分が持っている業務として持っているデータをよく使おうっていうふうに私は思ってますしその話が 最近あの、自治体の中では話題になって、例えば RPA とかですね、うんはいはい、AI みたいな話とあの、実は連続的な話だとすごく思うんですけれども、はいはい、そこがなんか切れてしまってるっていうのが、そういったところに原因があるんじゃないかなと思うので、まあ、可視化という観点で見ると、それは全部等しく平等なので、それでニュートラルに考える必要があるかなというふうに思います。 おっしゃる通り通ですね。本当に RPA とか AI とかが完全に別物として捉えられている感じはしていて結局そのデータに基づいた仕事をしましょうとかいう話なはずなんですけどそこはまあオープンデータも本当に地続きの世界なはずなんですけど、うん、なかなかこうそこをちゃんとつなげて考えられている自治体っていうのはまだまだそんな多くないのかなという感じはしますね。うん そもそももそそ担当部署も違ってたりしますからね。まあ、そそこが大きい理由かもしれませんね。うんうん、あのそういう意味ではですねその職員に対して、まあ、自治体の職員自身がそのこういう可視化をすることでいわゆるこう、まさにこうどういうふうにデータを使えるのかとか、まあ、どんな形式でデータを出した方がいいのかみたいなってより 分かか、っていいくわけじゃないですか、うん、そういう意味でその職員向けにこのような技法とかを伝えていくみたいな取り組みっていうのは今進んんででいるんでしょうか、えっとですね。なかなか進んでいないっていうのが現状なのにちょっと違う態度からお話ししますと、うん、あのそれは私なりの実践は京大の授業。 うん、ですで何やってるかって言うと、です、ね、この年度はあの、まあ、授業なので包括的にですね、まあ、行政のデジタル化全般の、えっと、話を、そのメタ理解含めて、なぜそんなことが言われるようになったのかみたいな話も含めてお話ししながら、ですね、うん、あの2つ目に書いてるような、まあ、課題あの、ここもやっぱり注意しないといけないんだけど、テクノロジーの話をすると、それってすげえみたいな話になるんですが、うん、いやいや、それをな何に使うんですかっていう話。 で地方行政であれば地方行政が抱えている課題を、えっと、しっかり理解してその課題とテクノロジーのここいい関係でこれはあの生駒市の森さんから パ, あのパクって使ってますけれどもそこの関係をちゃんと考えようそれが公共政策大学院で学習することだっていうふうに想定した上でただそのいい関係をですね頭で考えるんじゃなくて自分の手で動かして。 でかつ自分の手で動かせるようになったことそのもの、ここで書いているまる、あ、テクノロジー民主化って、まあ、よく言われますけれども、そうしたことによって何ができるようになったのか、あるいはそれであの公務員、あるいは働き手として、うん、どういうマインドセットで、えっと、今後働いていかないといけないのかということを、まあ、少しなりでも感じてもらうような授業に取り組んでいます。でこの時にですね、えっとえー 3点目が重要で、課題私が持っている課題って、まあ、あの実際に担当しているわけではないので、うんえっと、やっぱりあの薄っぺらい話になるので、実際に自治体の職員さんにあの公式に参加していただくようにしています。 えー、と協力いただいてアナウンスいただいてですね参加授業参加できますよというふうに言っていただいてです、ね、この間、10自治体の方、まあ、関西中心ですけれども、えー、と来ていただいて一緒に授業を取り組んでいただくと、まあ、私からも職員さんにです、ね、例えば○○県さんではどうですかとい う, ような話をすると自分のとこではこうだというような一つの課題でも他の団体ではどういうふうに受け止めているかというふうに立体的に。 あの理解いただくのと、やっぱりそういう場でですね、職員さんも自分の言葉で話すということが、やっぱりその課題を考える上でもすごくあの重要だと思うので、まあ、授業という形ですけれども、それを取り組んでやっていただいてます、ます、あ、週1回なので14コマということで、えっと、こういった授業で取り組みましたけれども、この中で7回、まあ、都合5回目から9回目ですね、オープンデータをはじめとするデータ利活用の観点で、 えっと授業まあ、実際に手を動かすような事業をやってまして、その中でも789が、まあ、データ可視化を糸口に、まあ、データの生成とか活用とかを見先ほど関さんおっしゃったようなデータを取り扱うこと、うん、これはまあデータラングリングという言い方をしましたけれども、はい、データを飼いならすことがこうしたために必要なことですけれども、それが具体的に何なのかということを、まず可視化の局面から、えっと、さっきのもやもやしたことですね、なんでこれができないんだろうみたいな話。はい をえー、学生さんと職員さんに体験していただくことで、自分のものにしていただきたいというふうな授業をしました、でその中でですねあの、やってたのは、これ、職員、あの行政の職員も必要なことだと思うんですけれども、はい、まずですね、オープンデータをあの自分で作ってみるっていうのが重要です、これは実際にエクセルなりに打ち込むっていうことからやってもらえます。 よくあるのはどっかからダウンロードしてそれどうじゃなくてじゃあ自分で打ち込みましょう、はい、職場であれば前からずっと引き継いでるようなものをそのまま新しいものだけ付け足すとかですねそういうことが多いと思うんですが1から作るっていうのが重要ですでそれをまあうち の, の工程が必要だと思うのでステップ2では実際に京都府のカタログサイトのテストサイトにアップロードしていただくと あのメタデータ書かないといけないので、どういったデータであれば、その中身が理解いただけるかということを、アップロードした後みんなでこれ見て、何書いてるんだろうということをやりますので、メタデータを自分で作ってみるということ、これも作ることを通じて理解いただく、でそこから先、そのアップロードしたデータをダウンロードして、じゃあ可視化してみましょう、ツールの中に流し込むと、何ができる、できないということが分かるわけです。でそのの後重要なのが えっと、結構職員さん、それを担当しているとですねそれしかそれをあの評価する、あるいはフィードバックいただくような関係でなかなか職場ではないのが多いと思いますが、授業の中では提出物を実際に見て、ですねいやこれ、こっちの手法の方がいいよとかです、ねうん、こういうくくり方の方がいいんじゃないよないかっていうような、まあ、クリニック方式でこう直してみたらっていうようなことを授業でやるわけです。まあ、こういいったあのサイクルを経ないと、うんはい 中途半端にですねツールの使い方を教えますとやっても多分身につかないその時は盛り上がるかもしれないけれども、うん、その後仕事として使うようなとこまで、まあ、さっきの2時間という話ありましたが多分使うなるまでその10倍はかかると思いますその10倍 の, あの時間を自分で作ってやっていくっていうようなあのモチベーションなり インセンセティブが働かかななないいんじゃないかなと、うんうん、たまたまこれ授業なので単位が関係するので、うんはいはいえー、とやろうねみたいな話が通じますけれども、うんうんうん、あのやっぱこういったところを生み出すために例えば今の働き方改革なりも、うんえー、とそれで生み出した時間にをこういったことにあてるとですね、うん、そういった目標がしっかりあればあの今のようなそのデータをどう使うかということが多分皆さん一人一人に しっかり染み入るんじゃないかなというふうに思います。そうですね。あの非常によくわかります。あの実際に参加された学生とかあと自治体職員とかからはなんかどんな声が上がってますかね。あのですねあのそれが。はい ほんと3年やっててですね、はい、結構難しいっておっしゃる方が多くてそれはすごくいいことだなと思います。はいあのえー、と別に鬼教官を目指してるわけではないんですけれども、うん、あ, のある意味、えー、と現状のままでダメだなっていうことを、はい、多分難しいという言い方でおっしゃっていただいたんだというふうに私は受け止めてますので。うんうんうんあの まあ、もちろんですね週1回の授業の必要な準備時間みたいなのがある中で、えー、とこれだけするのはしんどいですっていうことももちろんありますけれども、うんはいはい、こうしたことが本当に必要だということをあのご理解いただいてるなというふうに、うん、あのコードフォージャパンとしてもあのデータアカデミーとかいろいろまあ職員向けのデータ活用をいろいろやっていく中ですごい感じているのはやっぱそもそもこう データによる評価とか振り返りみたいなこと自体がすごくその意識づけが重要なんじゃないかと思っていて例えば総合計画立てるにしろあん ま, あんまりこう数字的な裏付けはそもそもない状態であの総合計画が書かれていてそこから自分たちの業務に落としてくるところでやっぱどうしても前例主義みたいになってあのこれまでやってきたことのをどう増減するかみたいな。 あの手元の話になってしまって、なんかこう、そもそもこれってどうなったらいいんだっけみたいなことをちゃんとデータで考えるみたいな、そこが、そこ の,、まあそのレビューみたいなプロセスがあると、もうちょっとデータを使って、じゃあ評価しようってなってくるんじゃないかなと思うんですけど、その点について、何かお考えとかありますか、うん、あのながら難しいご質問で。はい<笑>えっと あのこうしたことを、まあ、今回の授業もそうですし、このプレゼンテーションを作ってるときに、ね、ちょっと思い出したんですけど、先ほどちょっと私、自己紹介で申し上げて、最初の仕事が、ですね、民間企業で投資家向けの広報をやってましたって申し上げました。で、実際、何やってたかっていうと、業界のデータを集めて、ですね、えっと、自社のポジションを確認するとか、ですね、投資家の人がうんと評価するポイントを、はいはいはいはい、自社の中の数字に置き換えて表現するとかですね。 あるいは社内で議論されていることを、まあ、全て出せるわけじゃないですけれども、うんえっと、投資家の人と議論できる水準で、はいはいはいえっと、ちゃんとデータをお渡しするというようなことをやってましたでそのためにあの、まあ、当時は Excel とかですね、えー、別の、うん、と業界専用のソフトみたいなのを使いながらですねいろいろいわゆるまあ可視化をしてたんだなと改めて思いましたけれども、はい、あのそれが なんでしょう。あのわざとわざ切り分ける必要がないわけです。あの仕事をする上でそれは当然のことだという理解で、はい、あの大学時代からそんなことしてたわけな、うんで、会社に入ってからそういうふうに自然とやってたわけですけれども、多分そういったのはあのスキル的なものではなくて、きっとあの文化的なもののような気がします。はい、それはなんでであれば、うん、そういうその数値的なデータじゃない部分でしっかり うんと論理構成をされて説明ができるっていうことだったと思うんですけれども今これも逆説的な説明になりますけれども今あるものだけでは説明できないよねだから PDCA でちゃんと評価できないよねで結構済ます場合があると思うんですがそれはあの違うでしょうっていうことだと思います。確かにえっと公共政策大学院ででもえっとオーーンデータを使ってですね 量分析をしていただいたただこともあありますあの私も実際、軽量分析したことあるんですが、やっぱちょっと一定のところで止まってですね、あの持ってるデータだけだと仮説検証できないよねっていうのが、あのはっきり分かってる面もあのはっきりわかるのもありますが、すべてやっぱりできないっていうところで止まってしまっているのが現状です。それをもって、あの行政のいろんな現象はそういったものでは測りきれないんだっていうではなくて、多分この、 オンラインアカデミーでも EBPM の会あったと思いますが、うん、そこは諦めちゃだめだよねっていうのがう、ね、あのもったいないというかですね、うん、ちょっともやっとするなっていうのはありますね。はい、はい、なんかすごく素晴らしい授業だなと思っていてほ、まあ、他にも大学にもいろんなそのデータサイエンス系の学部とかあるじゃないですかそういったところがもっとこうその行政のデータ使って分析してみようとかあの自治体の職員と一緒に学ぼうみたいな。 こういうのがどんどん出てきたら素晴らしいなというふうに聞いてました。他の大学でこういう事例ってあるんですかね。うーん、多分行政の人があの こ, これだけコミットするのは多分ないと思いますね。あのただ私の場合、免職という形で実現でき。はいはい たんですが結局やっぱ週1回これだけするあの週1回の授業でも、うん、初年度めった準備しましたし、はいはい、毎年やっぱり反応を変えるためにもちょっと教材を変えたりするのにやっぱりすす。ごく負担かかりますただそれはあの今の今申し上げたようなことはあのご説明したようなことはまさに今業務としてやってることなので、うん、必要なことだっていう中で、まあ、折り合いをつけてる。 わけですし、まあ、私の場合はそれで何か本を書くようになったとかですね、はいはい、あの授業も他の大学でも授業をスポットであったりもするんですけれどもやっぱそれによって私自身というか私が担っている仕事のレベルアップにもなるので、うん、なるほどそこのサイクルをどう他の別にこのオープンデータの話に限らずですね作っていくかっていうのは多分自治体の職員が先ほど私で言うとこのマインドセットの話として。うんうん 捉えないといけないかなというふうにすごく思いますね。そうですね。まあ、なんか京都府の方もすごく理解ありますね。こ, んなこういう、これだけ時間使ってや、やるのを許すっていうのは。まあ、結局<笑>、なんで、なんでしょうね。はい。あの、前例が、まあ、前例がいくつかあったみたいですけれども、うん、なんでそんなに。まあ、時々いないのかみたいな話はありますけれども、うんうん、あの、やっぱり大学から求められてやってるっていうことが。 あの、ええ、まあ、評価いただいているというかです ね, ね、それは、あの、まあ本、本, まあ、本業なのであれなんですけど。普段の仕事の中にも生きているっていうふうに見ていただいていると思ってますし、それ、そのプレッシャーすごく感じますよね。はい、なるほどね、素晴らしい。ありがとうございます。えー、コメント入ってますね。えっ、ー、と、行政職員だけではなく、市民自身がオープンデータセットから可視化分析できるようにすることにも大きな意義があると思います。 行政は事務所の責任が問われると思うと、ついお手盛りや忖度 し, か、ね、しちゃいかねないかもということで、うん、まあそうですよね。うんまあ、市民自身がね、やっぱりいろいろ分析ができるようになってくると、ね、そういう意味では、ちょっと、うん、あのもう時間がこれであれなので、あ大丈夫ですはい、若干あのお伝えしたかったこととしてご用意。 するのは、あの私、注目しているのは、あのデータジャーナリズムですあの、要はマスコミの報道で、えっと、これ見せるとちょっと難しいんでけど、例えばこれですね、NHK さんのこういうサイトがあるとかですね、日経さんとか、あと東洋経済さんとか。 あと最近、あのこれ、選挙関係であるあの、NPO 法人の学生さんが中心になって、ミエルカさんのジャパンチョイスというもののように、やっぱウェブがこれだけ浸透して、データも揃ってきて、ウェブでこういう表現する、まあ、ツールが揃ってきた結果ですね、もともとそういったことに取り組んでた人たちが、こういう情報を作るようになってます、で私、これ見たときにですね、行政がこれしないとダメじゃんって思ったんですね。なるほど ですあのでまあ、これがやってることは市民がやってることかっていうと遠いかもしれませんけれども、うん、あのこういった世界はやっぱ急速にあのこれもともとアメリカとかから始まってるって思ってますが日本でもそういったことに関心を持って取り組もうという動きと、うん、その、えー、と結果をですねあの我々一読者としてもあの見る機会が増えてきてると思いますので、うん、あのこれ見ると行政もちゃんと あの頑張らんとあかんなですごく、うんうん、これ見るたびに京都の場合のデータってどんだけあるんだろうって思って、はい、私いつもドキドキしています、うん、そうですね本当にデータジャーナリズムは本当にいろいろ広がってきてますしそこにいろんな行政からのデータが使われるようになっていくといいですねありがとうございますというわけでまだまだ いろいろお話ししたいところなんですけれども、時間になってしまいました。というところで、あのー、本当に素晴らしい取り組みで、あのこの取り組み、どんどんオープンになって、まあ、本も出されたことですしです、ねあのー、皆さんもぜひこうこ、京都ではこういうことやってるよっていうのを広げていただいて、まあ、他の地域でもこういったのが当たり前になっていくような、えー、感じになっていくと嬉しいなとうう思っています。 コードフォージャパンのデータアカデミーでもどんどん連携をしてですねあの、広げていきたいなというふうに思っております。というところで、えー、以上で終わりにしたいんですけれども、最後にですね、あのこの配信をやってみて、えー、の感想を、えー、東さんにいただいて終わりにしたいと思うんですけれども、あのいかがでしたでしょうか。ははいいいいい今日はありりがととうううございまししたたた関さんおっしゃっゃていただいた通りりういここうう場でで話しすることで、うん あの、多分受け止め方はそれぞれだと思うんですが、うん、あの、京都でたまたまやってることだと私持っていて、それはたまたまこういう巡り合わせで私が担当しているっていう思います。あの、例で挙げたような札幌とかですね、横浜とか、あの生駒市のように、うん、あの、他の団体さんで取り組まれていることも励みになりますし、あの、彼らにとって何かしらの影響、まあ、いい影響ですね。うん、まあ、あの、反面教師でもいいと思う。 あのこ れ, これでできてるととても思ってるつもりはなくてこうした場で今日もいろいろいいアイデア頂きましたけどもそれをお互いシェアしてあのより良いものをしていくっていうことをあの私も微力ながら引き続き何かご協力できればなと改めて思いましたしまた来年度以降どうなるかあれですけれどもまた皆さんあのぜひあの来てみてくださ い, あ り, いありがとうございましたあそういえば Code for Japan なんか あるでしたっけあそうなんですね、はいあのえーと、行政職員はサービスデザインの夢を見るかということで、まあこ、私はこういうオープンデータの取り組みを通じて感じたこととかもあの含めて、うんあの、ちょっとこれ、多分逆説的な説明側のアプローチのように見えますけれども、うん、そうではないことも含めて、私だけじゃなくて、あの他の方々 と,、えー、とパネルディスカッション風にできたらなと思ってますので、ぜひそこでもお会いしましょう。いいですね。 ぜひ、東さんにもっと話を聞きたい人はですね、Code for Japan Summit、9月28、29日にありますので、えー、お越しいただければというふうに思います。はい、えー、それでは皆さん、えー、長い間お付き合いいただきありがとうございました。えー、以上で配信を終わりたいと思います。なんか結構もう10名以上参加してくださってましたね、終わってみれば。 はい、えー、いろいろあのご意見等ですね、ございましたら、Code for Japan、HackMD の方にも書かれてますけれども、スラックチャンネルとかがありますので、そちらであの感想等を入れていただけたりすると、あの嬉しいなと思います。あの続きの議論なんかもあのできればしたら面白いかななんていう思っています。というわけで、えー、皆さんお付き合いいただきありがとうございました。以上で配信を終わりたいと思います、えー。ありがとうございました。 い、ありがとうございましたあ。ちなみに次回はですね、あの北海道森町の山形さんがですね、あのー、なんだっけ、タイトルを忘れちゃったな、<笑>えっ、ー、と、すみません、タイトルを今すぐに出てきませんが、あのー、森町という、わ、まあ、割と小さな、あのー、エリアでもいろいろと活用。 IT 活用するといろいろできるよというお話をいただける予定ですので、ぜひ再来週のこの時間もお付き合いいただければと思います。えー、では以上で終わります。どうもありがとうございました。さよなら。失礼します。